今シーズン最後のストリート5 0 0ルのね、えー、ストリートを楽しんできました七色市民もまもなくシーズンも最終に近づいてまいりましたけどね最後の最後までこのよ、えー、創刊の地で最高の笑顔で最高のエ武をお楽しみいただきたいと思いますそれでは早速まいります松尾芭蕉も愛したこの創刊の地。 おせんべいを食べながら七味唐辛子をちょいとかけてピリリと効いた七色しみ参りましょうか<笑>空気読めないわけじゃない裏も表も同じ色虹色点々天真爛漫<笑>さあやってまいりました でございます。富見市寄りやってまいりました。ここの創価のおせんべいは全国的に有名でございます。私たち七色市民もなくてはならないスパイスの一つになりたいとお祭りのスパイスになりたいといや頑張ってまいりました。創価のおせんべいにちょいとかけてスパイスを効かせてお楽しみください。七色染み you、yeah. に心がゆっにもきだせ楽しくりゆっくりゆっくりゆっくりゆくりゆっりくりりり 七色シミの皆さ ん, う皆さんどうもありがとうございま。